次は、モンテカルロ法のお話です。モンテカルロ法というのは、シミュレーションや通知計算などにおいて、乱数を活用する方法のことを言います。うん、例えば、モンテカルロ法を用いて、数的積分を行うことができます。具体的には、積分する範囲の関数値の最大より大きい値を選んで、長方形の領域を定め、その範囲なので、乱数で多数の点をこう打ったとしますよね。そして、この関数そのものは、まあ、 値があるわけですから、この打った点が関数の下にあるか上にあるかは計算できます。で、この、たくさんって思ったうちの関数の下にある点の比率が求まりますから、えー、それをこの面積にかければ、この下の面積が近似的に求まるわけです。そんな面倒なことをするよりも、シンプトなアルゴリズムとか、そういう方法で数値計画をゲーしたらいいじゃないか。シンプトなアルゴリズムは、まあ連続的な関数、 性質がいいものであればそれでいいんですけども、えー、ものによっては非常にこう、えー、難しい性質を持ったものですから、そういうものでも安定して計算するためには、えー、こういう方法も役に立つんだよね。この半径1の4分の1は、これもまあ関数ですね。で、この面積を求めると、まあ、4分の π ですから。 じゃあ実際に、えー、たくさん一々の範囲内に点を打って<咳>、下に入っている確率を、はい、まあ、個数を数えて、4倍すると π になるかということですよね。プログラムです π ランダム n。n 回点を打ってカウントを0として、n 回、x も y も0と1の範囲の一応ランス。で、x 上、足す y 上が1より小さければ、 この半円なら4分の1円な入ってますから、その時はカウントを増やします。で、N 回、こう、計算終わったらば、最後に、カウントを実数にして N で割って4倍すると、まあ、π の近似値ができます。やってみましょう。まあ、まあ、1万くら 3.1 まであるね。 3.14、結構多いですね。3.14。3.1415 に近いかな。で、こういうふうに、えー、10倍と遅くなりますから、あんまりいい桁数はないんですけども、それでも小数点以下2桁、合計3桁ぐらいの精度はね、るの有効数字が3桁では、精度が薄くて役に立たないと思われますか ら実際には社会現象というのはもともと非常に触れの大きいものなので、例えば GDP を計算しますと言って、5.11 とか 5.12 とか3桁まではそんなに重要じゃないことが多いんですね。ですから、こういうさまざまな計算をするのに、モンテカル法は一定の役に立ったというふうに言えるわけです。で演習さですが、 まあ、演習率の例、アマゾンを動かして、モンテカルの方で数値的に行うときの精度と指行の数。今だから、1万、100万とかです、ね、増やしてますけども、この数を増やすと、精度がどういうふうに変わっていくかを検討してください。それから、えー、まあ、他の積分。例えば、えー、まあ、直線の積分とか、X 上の積分とか、ルートの積分とか。 まあ、それと複な積分をモンティカルの方でやって、やっぱ精度も計算してみていただきたいと思います。次は、乱数によるシミュレーション。シミュレーションというのは、さまざまな事項を実際に実験してみる代わりに、コンピューターでの計算のみを行って結果を調べる。今日は非常によく使われてます。例えば、交通の流れを実際に観察してもいいんですけども、 信号機を設計するのに、えー、実際にさまざまな信号で交通を動かすのは大変ですから、まあ、コンピューターの中でランダムに、えー、プログラムで車の流れを発生させて、それでさまざまな信号を制御したら、どうやったら重大の流れか。まあ、そういうことをやることもできます。まあ、そういうさまざまな役にシミュレーションは立ちます。えー、簡単な例として、えー、コインを投げて表だったら1円もらうというのを10回やるとします。 と、乱数で半々を作り出せばいいですね。で、実質の乱数を使えば、乱度で0から1までの一応乱数ですから、それが 0.5 以下らそしたら、0.5 半々になりますけども、でもまあ、えー、乱度2を使うと、0と1が半々出れますから、それはそのまま足すので便利ですね。じゃあ、トス10は、サムを0としておいて、10回サムに、え、乱度2を足していくと。で、じゃあ、トス。 そうすると、7回とか2回とか、えー、結構、えー、もらえるお金がばらつきますけれども。じゃあ、例えば、ちょうど3円儲かる確率はどれぐらいでしょう、えー、もちろん、数学が得意なら、ちょっと計算すればいいんですけども、シミュレーションでもできます。1000回やって、えー、儲かった額がいくらあったというふうな計算を、シミュレーションでやってみようと思います。だからトス1十フィットから。 10回、ま、あ、この10回やってるから、ま、あ、0円から10円のね。ですから、そのどれに当たったかというのは、え、ま、11要素の食事ロの範囲と。まあ、それで A で数えます。そして、1000回、と数字を実行して、もらいたいからのだったら、A の N 番目を1足して、最後にやるといます。じゃあ。 そうすると、0円、1円、2円3、3円は105回あった と, いうことです、ね。1000回あったと。もう一回あると当然シミュレーションで使から、今度は110回。今度は111回。ですから、えー、まあ、100回から、えー、まあ150回の間だというふうに思いますね。もちろん二項分布ですの、ね、で、普通に計算すればいいんですけども、173×0.5 の3乗。 かける 1-0.5 の70ですから、まあ、120分で120で、まあ、110ぐらいっていうのは、ま、確かにそれぐらいで合ってるなというふうに思うわけです。で、今のとは、全く半々だと二項分布で簡単に求まるから、面白くないですね。そこで、今度はスゴロクがってます。40マスのスゴロクで、40マス目が上がる。 で、10と20と30に止まったらば、振り出し。これがあっスゴ6ですね。それじゃ何回で上がるでしょうか。40マスのスゴ6。すごい40ポ。ポジションを0にして、カウントを0にして、ポジションが40よりも小さいだまだゴールしてませんから、ランド6で、0から5までの乱数が出ますが、それに1を足すと、1から6。つまり、あ、サイコロの数があります。で、ポジションもサイコロの数だけ進みます。 で、サイクロを振った回数は1個増やします。で、まだ上がりでなくて、なおかつ、こ、えー、のポジションも10で割った余りが0ならば、10、20、30とか、なわけですから、その時はもう一回ポジションを0にして振り出してしまいます。で、えー、上がったらば何回サイクロを振ったかを出す。じゃあ、13回で上 今度は23回だいぶかかってますね。今度は18回です。だからやっぱり振り出しになってしまうと、運がいとかなりかかるとこれも同じように、じゃあ何回かかったかというのを、えー、まあ、ヒットグラムというか、まあ、度数を配列に計算してもいいんですけども、やってみましょう。ですご四40ヒット。今度はですね、何回かかるかがあらかじめ最大がわかりにくいので、 配列 A は空っぽにしておいて、1000回、スゴ40で N、N 回を求めた後、A っていう配列にその N 番目がまだなければ、0をどんどんプッシュしていて、A の N 番目がある状態にしてから、足す。そこまでもうあれば、このファイルの中は通らないで、直接カウントアップできます。じゃあ、スゴ40ヒット。そうすると、えー、だいたい運がいいときは、 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,9 回で、まあ、終わっちゃうこともあるんですけども、えー、非常に運が悪いとこんな風に長くかかることもあるんですね。ねこういう風なことは、まあ、シミュレーションだと割、えー、と簡単にやってみられるというわけです。では、演習4ですが、次のようなシミュレーションをやってください。A、え、は、ー、サイコロを2個振った目の合計の分布はどうですか まあ、これは理論的にもできますけどね。B は 60% の確率で表が出るイカサマコインで10回投げて表が出た回数の金額をもらう場合の金額の分布。まあ、これもやればできますからね、はい。シミュレーションでやってください。C、サイコロを3個振って2個同じ目でもう1個は違う目で出る確率がどれぐらいかを調べる。ではまたスゴロクなんですけど、今度はもうちょっと難しくて5進むとか10戻るとかワープとか。 振り出しもあります。その他っきなシミュレーションをやってみてください。